金プリから平野市要25、神宮寺裕太25、リーダーの岸裕太27が脱退することが発表された。金プリは2023年5月22日で5人での活動を終了。平野神宮寺騎士は同日で金プリを脱退し、平野と神宮寺はジャニーズ事務所を退所。騎士も2023年秋に退所するという。 残された長瀬連二十三と高橋海人二十三は、二千二十三年五月二十三日から二人でキンプリとして活動する。キンプリは二千十五年に結成。当初はミスター・キング vs ミスター・プリンスというグループ名で、ミスター・キングとミスター・プリンス。 という、2021年に脱退した岩橋源氏を含めた3人組のユニット同士が気負い合うコンセプトだった。2017年9月、事務所内でもうデビューは打ち止めという噂も囁かれているタイミングで、平野は市川地下の覚悟で小ジャニー北川氏に直談判し、6人でデビューしたいという情熱をぶつけた。ジャニー氏もはじめは、平野はソロがいいんじゃない と言っていたが最終的には2組にはそれだけの人気と実力もあると納得。2018年にデビューするに至った。キンプリはジャニー氏が生涯最後にデビューさせたグループ。ジャニー氏はユーたちは自分たちで全部決めてやればいいから、きっとそれが正解だから、とメンバーの自主性に任せてきた。 キンプリのメンバーたちはスタッフに言われるまま活動を行わすタイプのアイドルではありません。彼らは楽曲のアレンジやジャケット写真、MV の監督など細かな部分に至るまでその多くを自分たちで決めているんです。それぞれの意見が合わず大変な時もありますが、そういった場面にもやりがいを感じているようです。 平野さんは何かが失敗したとき、周りの大人が怒られるんじゃなくて、僕たち自身が怒られたい。責任を持ってやれる幸せな環境だ、と話していました。きっと今回の脱退も、メンバー同士で十分話し合って出した結論なのでしょう。芸能記者。キンプリはデビュー当初から海外進出を目指して活動していた。それはジャニー氏との約束でもあった。 まだジャニー氏が存命だった2019年5月に公開されたインタビューで平野はこのように語っていた。僕らの夢でもあるんですけど、ジャニーさんの夢でもある。ジャニーさんも87歳。あと何十年も一緒にいられるわけじゃないと思う。社長が生きているうちに僕らが海外進出した景色を見せたい日刊スポーツのインタビューより、一部では脱退説も、 メンバーの中でも平野は、ジャニー氏のスペオキ、スペシャルお気に入り、としてファンの間でも有名だった。平野はグループでの活動のほか、ソロでもドラマにバラエティにと幅広く活躍し、10月より放送中のドラマ、クロサギ、TBSK では主演を務めている。ジャニーさんは、生前平野のことをこの子はスターだ、よ、と周囲に紹介していました。 平野仕用の仕様はエンターテイメントのショーだねという言葉に平野もこの名前もジャニーさんに会えたのも全部運命なんだと感銘を受けて公式ブログのタイトルをショータイムにしています海外進出の際は平野を名義にする構想もあったそうです前で芸能記者ジャニー氏という恩師が2019年7月に亡くなり 直後に開催されたコンサートでは平野が涙する一幕もあった。それから約3年後、コンサートツアーも終盤となった2022年10月の公演で平野はアンコールの際に再び涙を見せていた。潮君が演技以外で泣くのを見たのはジャニーさんが亡くなった直後の2019年のコンサート以来になるかもしれません。今回のツアーで 君がいる世界、を歌い終わった後、潮君は涙が止まらない様子でした。なぜ号泣したのかわからず、その時は人へに、歓喜は待ったのかなと考えていましたが今思うとグループ脱退が決まっていたからだったのかも金プリのファン。このファンによると、他にも平野の異変を感じた瞬間があったという。いつもはライブの最後に死ぬな、よ。 というのになぜか元気で、ねと言ったんです。謎の号泣もあって、塩く君に何かあったんじゃないか、と心配するファンは大勢いました。その時点で一部で脱退説も囁かれていたので、今回の発表に驚きはしましたが、どこか、やっぱりな、と感じてもいます。ジャニー氏が亡くなっても、事務所そしてグループを離れても、恩師との絆は変わらない。 これからもショーは続く。な